水彩絵の具で描いた人物クレヨンで描いたカタツムリ半立体のアジサイを組み合わせて四つ切りの作品を作ってみましたアジサイの詳しい作り方はこちらの動画をご覧ください。まず、ののの下準備です。上の端を葉っっっぱの形に沿って切ったら、 切れている部分に画用紙を継ぎ足します裏からコピー紙を当てて糊で貼っていますそこに葉っぱの切れている部分を描きます赤っぽい絵の具を少し足して暗い色にしたら背景の影の部分を塗ります絵の具が乾いたら葉っぱの継ぎ足した部分を切り取ります四つ切り画用紙の下半分に置いて 葉っぱの上の線をなぞります紫陽花の絵を1センチほど下げてなぞり重ねた時に鉛筆の線が見えないようにしましょう紫陽花の花の位置も大体で描いておきましょう準備ができたら紫陽花を見ている人物の下書きをします傘をさして下を見ている写真をタブレットで撮って参考にするといいでしょう まず、顔を丸く描いて、目、鼻、口の位置がだいたいわかる線を描きましょう。この線を目安に描くと、バランスよく描くことができます。目玉は、鼻を見ているような感じに描きます。表情ができたら、唇や眉、顔の輪郭、耳、髪と描いていきます。 傘の絵をまっすぐ描くためには顔の上を通るように線を引きましょう画像で確認しながら指を一本一本描きます傘の骨は中心から伸びるように描きます顔や頭の上を通るように線を引きましょう肩の線は下を向いているので顔の横あたりにきますそこから腕の線も描きます 襟や袖の線も描き加え重なっている部分の線は消しておきましょう一番手前になっている手から油性ペンでなぞっていきます顔も描いていきます眉毛は一本一本生えているように描きます髪の毛は塗りつぶさず大体の流れを描きましょう傘や洋服の線もなぞったら鉛筆の線は消しゴムできれいに消しておきましょう 下絵ができたら紫陽花の時と同じように絵の具を混ぜながら色を塗っていきます。ここではイエロー、マゼンタ、シアンの三原色を使っていますが普通の絵の具でも構いません。白と黒を使わずに絵の具を混ぜながら塗っていきましょう。白目の部分はわからないぐらい青をの部分は 黄色をほんの少し混ぜて塗ってみました白いブラウスを着ていますがここもほんの少し絵の具を混ぜて色がついているかついていないかぐらいの感じにしておきます傘は水色に青のチェックです まず水色です。たっぷりの水にほんの少し青を混ぜて塗ると水色になります。三角の部分を一区切りにして塗っていくと、傘の布を継ぎ合わせた感じが出ます。顔の色はたっぷりの水に、マゼンタとイエロー、それにシアンをほんの少し混ぜて作っていきます。 まず髪の間から見えるおでこの部分を塗りましょう色を確かめながら塗ることができますほっぺたの光って白っぽい部分は塗り残しましょう絵の具を少しずつ混ぜながら塗ると立体感が出ます色作りが難しい場合は茶色をベースに赤と黄色を少しずつ混ぜながら塗ってください 耳も忘れやすいのできちんと塗っておきましょう。爪と手の色は違いますので別々に塗ってください。唇は赤っぽくなりすぎないように少しだけ赤を混ぜて塗りましょう。 青を多めに入れて、少し暗い色を作ったら、影をつけていきます。傘の絵は金属です。灰色っぽい色で塗っておきましょう。 髪の毛の色もこの三色を混ぜて作っていきます水を少なめにして少しずつ混ぜましょう難しい場合には茶色を元にして青を中心に混ぜていくといいでしょう黒っぽい色ができたらベタっと塗らずに筆の先を使って一本一本書いていきます光が当たって白っぽく見えるところには塗らないように気をつけましょう 色を作っては一本一本描いていくことを繰り返します根気のいる作業ですが、こうすると髪の毛らしく見えてきます眉毛も一本一本描いていきましょう目を描くときは黒目を円と考えて、その中心に瞳を描きます そこに向かって外から中へと塗っていきます。瞳は実際は黒ですが、白く塗り残すことで、そちらを見ている感じがします。筆で書くのが難しい場合は、黒のペンで書きましょう。残った絵の具を薄めて、影を描いたり、洋服のシワを描いたりして立体感を出しましょう。 傘に模様を描いていきます。骨のところで模様の向きを変えると、傘の丸みが出ます。画用紙を回しながら描いていきましょう。傘の向こうに少しだけ残った背景は、 紫陽花の葉っぱに似ている色にしました筆を使ってなんとなく葉っぱの形も描きました唇に赤みが足らなかったのでほんの少し足しましたあんまり赤くすると口紅を塗ったようになるので気をつけましょう人物が出来上がったら 紫陽花を貼ります。紫陽花の花を見ている感じにしましたが、なんとなく物足りないので。カタツムリを描くことにしました。白っぽい色でカタツムリの形を描いてから。輪郭を描いたり模様を描いたりしました。小さな目玉は鉛筆の先でクレヨンを削り取って描きました。 実際にやってみて、水彩画もクレヨン画も根気強く少しずつ描くと良いことが分かりました。親子のカタツムリを見つけた女の子の目は、驚いている感じを出すために、実際より大きく描いています。カタツムリは折り紙で折ったものや、別の紙に書いたものを貼ってもいいでしょう。 四つ切りの作品を仕上げるにはとても時間がかかります今までに作った作品を生かすのも一つの方法ではないでしょうか